韓 国, 語初時間韓国語勉強はじめの時間です。韓国の教科書を見たことがありますかこれが8年前に友人が1年生の時に使った国語、一き、国語一、一き 줌방과차례도이마스차례차례차례줌방은일치가라로고마데아리마스일배우는기쁨배우는기쁨배우는기쁨만나비요로코비시타니와 단어를읽어봅시다그림을보고낭말을읽어봅시그림을보고낱말을읽어봅시다그림을보고선생님을따라낭말을읽어그림을보고선생님을따라낱말을읽어봅시다그림어보고선생님을따라낭말을읽어봅시다 のうり。なのうり。なのうり。なのうり。なのうり。なはわたし。 「の」はあなた「うり」は私 た, たちよくできますか?なのり「なのうり」「なのうり」「なのうり」八音をはっきりしてまだ読んでください「なのうり」 なのうりなのうりなのうりなのう り, のうり練習が一番いい先生と言いましたそれで私たちも韓国語を勉強するときに発音を何回 振り返すして練習しましょう。なのうりなのうりなのうり歌みたいになのうりなのうりなのうりなのうりどうですか 発音がはっきりできますかもしできなかったらいつでも発音を練習しなさい。なーのうり、なーのうり、なーのうり、なーのうり。うり面白いんでしょ